裏側。で膝の表と裏しっかり温めて、でつま先から腿の付け根までなで上げていきましょう。はい。でえっ、ー、とそうですね。ごめんなさい。これは忘れちゃいましたよね。えー、関節作っていただいて右足の足の甲をしっかりとグリグリグリっとやっていきましょう。